平野紫仕様、黒詐撮影合間のカフェで見せた胸キュンなファンサービスに店員、完全に恋に落ちちゃいました。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。サイレントのカフェ、入るのに3時間以上だって、すごい行列だったけど早めに並んで数組目で入れた。川口春菜、27、 が主演を務め、スノーマンのメグロレン25が共演する富士テレビ系ドラマ、サイレントのロケ地が話題になっている。サイレント、ロケ地のカフェ予約待ちに10月13日に放送された第2話で、川口さん演じるつむぎ、つむぎ、 と、目黒さん演じるそう、そう、が過去について話すシーンがあり、そこで使用された東京の目黒区にあるカフェにファンが殺到しています。二人が座った場所がサイレント席と呼ばれて予約制になっていて、ここ最近は2週間先まで予約が埋まっています。それ以外の席は予約なしでも利用できるとのことですが、やはりカフェを訪れる人たちの目的はサイレント席のようです。 テレビ誌ライター、恐るべし、サイレント、人気。しかし、最近になってもう一つのドラマにも聖地巡礼の波が押し寄せている。クロサギのカフェを行ってきた、音符。金プリは経済も動かします。10月28日に第2話が放送された、キングプリンスへの平野仕様、25、が主役の TBS 系ドラマ、クロサギ。 人気漫画が原作で2006年に山下智久37が主演を務めて大ヒット。2022年版ではジャニーズの先輩に代わって詐欺師を騙す詐欺師として活躍する平野の演技が注目を集めているが10月21日の初回放送後彼のファンはある場所にたかっていた。 第1話の冒頭に出てきた東京の秋葉原駅近くにあるカフェが平野さんのファンの間で話題になっています。そのカフェが出てくるシーンは、平野さん演じる主人公の黒崎隆史郎、黒崎幸志郎。 が、警察から逃げるために、金髪のカツラをこむり、外国人観光客のふりをして、従前、道に居合わせた黒島決裁さん演じるヒロインの吉川つらら、吉川つらら、に、英語で話しかけるシーン。この場面で、道路を歩いている登場人物たちの背景にカフェが映りました。テレビ誌ライター。気を抜いていると見逃してしまいそうだが、確かに背景にカフェが見える。 ファンは、すかさず聖地を特定、巡礼に走ったが、その動きをさらに加速させたのが、他でもなく店舗のツイッターだった。先日放送された、ドラマ、クロサギの冒頭のシーンに少しですが、当カフェが、撮影時の待ち時間に、平野塩く君が当店のアイスカフェラテ、L サイズ、を飲んでいましたから、美味しい、とジェスチャーしてくれて、スタッフ全員打ち抜かれました。 W 同じものはモバイルオーダーから頼めます。カフェのツイッターより、クロサギ平野仕様の撮影裏話撮影時の裏話まで盛り込まれたこのツイートには実に6000件以上のいいねが寄せられている。さらに、カフェを経営する男性も自身のツイッターで、平野志陽くんがカフェに来てくれてからお店の売り上げが3倍になっております。 事業に必要なのはデジタルではなくジャニーズです。と投稿。これだけでも平野バブルの凄まじさが伝わってくるが、実際に店の様子はどうなっているのか。10月下旬、週刊女性プライムは秋葉原に足を運んだ。平野がカフェラデを味わった店は、会計が完全キャッシュレス制となっており、メニューは日替わりランチとドリンクを中心に展開。 平野が頼んだというアイスカフェラテの L サイズは税込410円という価格設定だ。クロサギの撮影ロケ当日現場に居合わせた店員に話を聞いた。私が見た時平野さんは隣のビルのロビーで休憩中でした。うちの店も隣のビルもガラス張りなのでロケの様子はよく見えました。平野さんはうちの店のメニューを見ていてあれ、カフェラテ。 飲みたたた。いいいとススタタッッフフさささんんんににに伝えたようで、ででそれでスタッフさんがお店まま買いに来て、て平野さんにドリンクを手渡していましたカフェラテを受け取った部屋から店員たちにこんなファンサービスも店のちょうど向かいに平野さんがいたのでカフェラテを飲んでいる彼をレジから見ていたら私たちに向かってカフェラテを持ち上げながら美味しいよからという感じで手で丸を作って OK マークをしてくれました その時、お店にはスタッフとお客さんが何人かいたのですが、みんなワークツ。と声を上げて、完全に恋に落ちちゃって、ショー。さすがトップアイドルだなと思いました。撮影に合わせたカフェ店員。休憩中にも人を喜ばせてしまうスター。ファンの反応について尋ねると、ツイッターは予想以上に反響がありました。 毎日たくさんの人が押し寄せるような感じではありませんが、平野さんのファンっぽいなからという雰囲気のお客様は、1日に0人から20人くらいいらっしゃっています。中には、平野さんのぬいぐるみを持ってくるお客様もいます。特に行列はできていないので、お待たせすることなくご案内できますよ。 商品を大量に注文する方はいませんが、皆さん平野くんと同じものをくださいと言ってきてくださいます。お渡しするとすごく嬉しそうで、私たちも嬉しくなりますね。どうカフェ店員。劇中ではクールに活躍するクロサギも、ロケ現場ではその笑顔でたくさんの人々を幸せにしていた。さんの